続きまして、残花智彦選手、ステージへお願いいたします。 ジャッジミュージックプレイヤーそれではまいりましょうクラウドネイティブレゼンツ2022セントラルジャパンヨーヨーコンテスト 4M1 決勝残花智彦選手です「一人りうままい」 夢が集まって星座になって」「地上をら日がさす」「闇と導くの な続きまして16時よりフリーサイド競技 3M 戦法決勝のうを行ってまいります。